制服着崩してる女大体貧乳はい、どうも、太郎です。ということで、まあね、ちょっと今、洗顔をし終わった後で、ちょっとパックをしたいなって思ってるんですけども、最近ね、なんか、最近というか、クリスマス頃に、プレゼントがいくつか届いた中に、こちらの商品があったんですけど、こちがモッチスキン。 ふふくく肌もち米のパックみたいな感じで古い角質や汚れ毛穴乾燥くすみ等を洗い流してくれるパックらしいんですけど、まあ、これね、あのー、NMB のあかりんこと吉田あかりさんが提供っていうか。 コラボしよったみたいな感じの商品なんですけど、ちょっとね、今、こたつを出したせいでね、すごいあったかくなっちゃって、いいのかなこれは使えるのかな感じなんですけど。で、なんか、これネットでね、ちょっと評価を調べてみたら、まあ、5分の 4.4。レビューが84件あって、星が5つのうち 4.4 っていう結構高評価な商品らしくて、まあ、古い角質とか取れるんやったらいいかな的なノリで。米も、濃厚な込米によって吸着してくれるみたいな感じのパックになっておるらしいです。 使っていきたいと思います。太郎あげあげ。鏡を持ってきました。鏡持ちはありません。<音楽>えー、やばいよね。最近めちゃくちゃ肌荒れるよう、あるようなの、うん、めちゃめちゃ話すけど、別の動画で話すけど、ちょっと原因がわかったかもしれないけ。<笑>はい、ということで、使い方。 洗顔後もう洗顔し終わったんで手のひらに適量取り目と目の周りをよけて顔全体に伸ばし23分なじませてからぬるま湯で十分に洗い流してくださいなんかちょレビューの方法で見た時は500円玉くらいのサイズにしてって書いてありましたねで 170g で1800円匂いを嗅いだ感じはほぼ無臭ですけど福島の田舎で育っとるからこの米の匂いみたいなのは感じますね 米ではないな酒みたいな酒み日本酒っぽい匂いがしますあやっぱめっちゃ出るやんうわなんかすごい生クリームみたいな感じだよね、はい、で500円玉くらい取ったら多分顔になじませていって23分しなじませたら水で落とすみたいな感じですかね、まあ、パックなんでちょっと多めに角質をね吸着してくれるって意味で。 めに塗っていいいきたいと思いますこれでね一気にね全部の毛穴とか取れたらいいけで、23分放置したいと思います塗った感じ別にヒリヒリ感もないし普通のクリーム的なイメージは、ね、生クリーム塗ってるみたいな感じでちょっと まあ、匂いが酒っぽい匂い、日本酒っぽい匂いがするかなっていう感じかな。はい。やば。田舎のぬすっとみたいになるより。 はい、ということでね、ざっと2、3分経ったので、落としていきたいと思います。はい、ということで、今、パックを落としてきたんですけど、落として、化粧水塗って、ジェル塗って、保湿クリーム塗ったんですけど、まあそもそも、パックとして有能な点を言うならば、まず置く時間が短くていい。2、3分で済むパックって結構なかなかないと思うし、すごく便利で、手軽で<笑>、使いやすいっていう点と、あとね、結構1回でトーンアップしたっていう、 デビューが結構あって自分はそんなにわかんないけど女性の方とか特にわかりやすく1回でトーンアップしやすいのかな自分はちょっとあんまりわかんなかったけどであと自分は普通に顔に塗っただけでそのまま放置してたんだけど他の方のやり方とかだとこう鼻の角質が気になる方とかは 鼻周りをこうくるくるくるくるって23分やったりとかそういう方もいたし使いようはいろいろあるみたいですねあと普通にやっぱお風呂とかで使った方がいいのかもしれないですもしかしたら普通に結構落とすときに結構ニベアパックみたいな結構油っぽいイメージで結構なかなか落ちにくかったので、うん、結構落とすのに5分くらいかかっちゃった3分くらいかかったのかな落とすのに3分くらいかかったので結構お風呂とかでやった方が結構楽かなって思います あとでも使って全然貼った感じもないし化粧水とかも浸透しやすいイメージがあったのではい、結構個人的にいいパックだったんじゃないかなと思います結構ねやっぱ男性の方とか女性の方にプレゼントとかでもいいのかなって1800円くらいなので結構プレゼントにちょうどいい値段なのかなって思うのでぜひ買ってみてはいかがでしょうかはいということで真面目にレビューしてみました太郎でした じゃバイバイ。